今回はお前のおかげで助かったぜお前と俺の仲だからな一心伝心ってやつかもうそんなところだ修行帳を届けに行ったらたまたま門の前にツルハシが置いてあったから持って行っただけなんだけどな